ですけどね、もう花芽があのついてますよね浪梅って梅の種類じゃないんですけどでもあの梅と同じように端子にこういう短い枝って書いて端子って言いますけど端子のところに花芽がつくんですねそれで梅もそうですけど都庁枝も徒長枝の元の方に少し花芽がつくんですけど元来あんまりこう 徒長枝そのものももにいいいっぱいバーってつくんんじゃないんですよ ね, 花はねだからそれもそうだし樹形をやっぱり一番乱すのはね徒長枝ですんで徒長枝の処理をしながら例えばこれ徒長枝ですよねでこっちにここに端子があってでここは花芽ついてますよねこの枝後ろ側にも端子ありますけどでこの徒長枝の付け根に ちょょっと花あるんですけど、これは捨てましょうっていうことですね。だから10個割って10個残すっていうんじゃなくて3割とか半分ぐらいなくなってもいいだろうという感じでいきましょう。でこれ中ぐらいの枝ですよね中ぐらい。場合によってはこういう枝を残してもいいんですけど花芽もありますんでねだから消極的にいくんなら徒長枝だけ取る。これこれ、れ徒長枝。だけ取って、 くらいの中脂は残すっていうやり方もあるんですが多分今日はここまで行った方がいいと思うんですねこの端子を残してでこの端子は花あるんですけど内向きに向かってるでしょ木の内側に向かってる枝なんで忌み枝っていう扱いなんですよね内向枝だからまあこれはなくてもいいというかいっぺんに処理した方がいいかなとですからここでこう切ると。 こここると、ううういうふうに残りますねこの端子が残ってでこっちの端子も残るとこれこっちのこれね枝残す時にこの間も言ったんですけどいっていうことを意識すると1本だけピロッてあるのはなんかやっぱり不自然なんですよねだからこれに対してこれが対になってるっていう意識をねこれとかね相手を意識してやるとここも同じですね 今とすすごく例は同じですよねこの端子を生かしてでこっちの徒長枝とこれ内向枝ですね立ち枝とも言えますけどまっすぐ立ち上がってるの立ち枝っていうんですけどまあ漢としては木の内側に向かってるだからこれを捨ててこの端子を残してこの上で切るで切る時に、まあ、これがなかったとしてですけど切りやすいからっつってこれはダメね 何回も言ってますけどね、これは絶対ダメなんですねここからここまで枯れちゃうしそれが進行しちゃうしってことでね何度も言ってますけどねですからきちっとこ の, この角度に合わせてこの小枝の流れに合わせて上で切る直上で切るちょっと飛びますよこういうふうにねこのように切りますそうするとさっきあそこまでやった輪郭がここまで戻せて。 で、一応花が咲く枝が残ってというこれは理想的な剪定ですね今回はこのぐらいの感じ今私が説明したぐらいの感じでいけばいいかなとまあなんせ徒長枝見つけたらこの辺こうやってやんないとこれ何の意味もないね。花あるんですけどね花芽あるけど今回は捨てましょうとんでここの小枝を探してこれね この枝のこことここに対になる枝がありますよねそこを探してその直上で切るとここで切るこういう剪定ですねもうこれだけこんなに縮まるわけだからこういう剪定の仕方をしましょうということです、はい、こういう産地を作っちゃう可能性もあるからこれをやって やっこしてるんだよなどこまでやっていいのかな、うん、これっあいいですよかんですど最終的にはいそうですねそれがいいです<笑>はいはいど の, どのって どうしようね、これでもこの辺枝は作れそうですよね。うん そっちの方がいらないですね。上をまず外してください。上とあとこの立ち枝真ん中の は, はい、それをまず切ってください。そうですね。引っ込めるにはでもこれまだ活かせるから。ここでこっちを落としといたらはい。これ生かしましょうか。これとここれはね。これ枝先ちょっと。 気をつけて切らないとこっちが生かせないですね。ああ、そうですね、はい。そうですね。はい。はい。はい。はいうん、これでこの根元 で,、ね、で。はい。そうで す, です。はい。大丈夫です。先生、ここのところのこっちへこうやって出てる の, の, のはもう取っちゃっていいですか？えー、っとね、それはいいで す, いいです、うん。いいですか？はい。切っていいということですか、うん？残しておいた方がいいか。 ちょっとそっちに枝作っていきたい感じもするかな。これ、これとこれちっちい枝を残しといて、はい、ここで切ってくれます。はい、ここで。はい、はい、ちょっと未練がましいんだけど。こ、はいはい、れがね、はい、こちらにですね。あ、出過ぎですね。これ残しで、これ、えっ、ー、と、これとこれ残しで、ここで。ここの上で切って。はい。はい、ハサミ面白い使い方しますね。ん?ん。こう、こう使うんじゃなくて、こっち向き。 うん、そうそうそうそ う, あこ う, いうことそうそうそうそれで、うん、これとこれを一緒に切りますからこここうです、はい、ここにはい。これは残さないんではい。ここであっ挟む、はい あ, んうん、あんまりギリギリだと右の枝が落ちちゃうかもしれないこれが、はい、ああいい感じねはい、はい、そういう感じでこれもちょっと立ちすぎてるこれ残しとこれとこれ残してここであっ残ってくるはい、はい こわあ荒れてますね。はい うんうん、これこれ、内子じゃないですか。こっからですね これねこれね僕もちょっと困っててこれを落とそうかなってこれ作り直さないと無理かもしれないん で, あそうですか、ええ、だからこれ生かして、はい、こっち切っちゃうしかないかなはい、はいはいはいはい、これがね どうしようかねこ、この枝。これ。本当はなくしたいんですけど、これ。かなり空いちゃうんですけど、行っちゃっていいですかね。これ。真ん中でゴミ入ってますけどね。ねえ。行っちゃいましょうか。私が行ったからしょうがないっていう。ちょっと、<笑>ちょっとヒコバ先に切ってください。ちょっと見 え, 見えにくい。ヒコバ下、下を先。 ここですだからこれつけたってことは、ねはい、ここですねどうしようかな行っちゃっていいのかないや行き過ぎかなやっぱりやっぱり行き過ぎだねこ こ, のここ残しますねこれここでここ で, 切ここで切りますいいですか この枝残してくださいね。これ残してここで。はい。え、と、と、ねはい 上, ね、上のコブはもういじんなくてよくなるから、はい、ちょっと楽になるでしょう。はい、うん。思い切ったけど、はい、うん。これでこれ生かしていけばいいでしょう、はい。はい。しょうがないね。ちょっと枝先はだらしなくなっちゃったかな。ち ょ, ちょっと詰めとくか。おいいじゃないですか。ね。 これもちょっと道路から見ると出てるよねこれはこの立ちだけ取っといてくださいこれこいつ落としちゃってくださいはいこれも出過ぎだなこれねこれいっちゃってくれるかな ここでこれ残しでここで、はい、ありがとうございます、はい。ちょっと一旦集合してくれます？はい、一旦集合。これあとアルスのまあ、カタログもあれですけど、僕売りに来てるわけじゃないんで、ただあのこのアルスっていうメーカーはすごく刃物にこだわり持って物を作っているので、あのおすすめのものをたくさんあります。 でえー、そんなのでいろいろ持ってきてこれはねアルスじゃないんですけどあのシルキーなんですけどさっき僕が見せたこれが出る前これ使ってたんですこれすごく先が細くてあの細かいところで入りやすくてすごい切りやすかったんでこれ使ってたんですこれも使って構いません使いやすいですあのただこっちの方が数段使いやすいです、ね、刃もすごく薄くて薄いんです、ね、折れはしませんからこっちはすごく硬いです刃が。 えでも使いいやすいですでハサミとかもね、えー、とあとねあのこの辺のノのコもあの別におろして使って構いません。ええまあ、なぜあのコぎりいろいろありますこう小さいのもあるし、えー、戻してくれれば全然使って構いません。あとせんていばさみもこの間紹介したようなこのグリップが回るタイプのやつとかですね。 あれからすぐに買いました。えー、あ、アンビル。あ、はい、さすが。すごく使いやすい。でしょ、はい。楽ですよね、はい。はい。そういう道具はね、ご紹介していきますんで、こんなちっちゃいのあのノコ切りとかもありますんで、どんどん出して自由に使ってください。ちょっと切り方違うよっていうのを言っておきます。この辺今切ってもらったんだね。この辺ね、例じゃないんですよね。で、例えばこれね。 これ？内向内向残しになってますよね。これ残しってことはね。だからここで切るのも1回ここで切るのも1回なんですよ。その時にちゃんと吟味する。これとかこれで切 る, 切るべきでしょ。だから、そこいうところを安易に切らない。まあ、これは今日のじゃないね。誰かが切ったけど、これはもう最悪ですよね。こういうのもちゃんとこ こ, こ, こで切り切り直してあげてください。ダメなのがあったらね。 残ったところがこんなふうにみんながやったところにならないようにあのもしあ間違ってるのあったらねこう切り直してあげてくださいそうするとこうにもねそうしたらきれいになるでしょうんこれはいいよねこの切り口はうまくできてるねこういう景色になるこういうこういう感じ<笑> 枝, 枝先はね それでこう揃うと、あ、もう一人の人がやったみたいに見えるわけですよ。みんなが同じ目的で共有していくと、こういう切り方が全部残っていくから。変な切り方は残らないでしょそれを目指しましょうってことはい、見、は、つ、い、けてください。あいす、はいあ、はいここかです。あ、いいですよで。うん、いいけどね、もっと後でだね。後で、後で、うん、これ残した枝が欠けちゃうから。うん、あうん、だから、こ、この細かいところは後あと、もっと大きいところで抜くところがたくさんあるので。 これも後でつったんだよね。これね、これついてもね。うん、そしたら、次の課題はですね。あそこ整理したいね。固まりだから。はい。えー、っと。うん、向こうからだね。向 こ, うからこっちもやるところは。これは元だな。 こ, ここでここ、はい。これは残すんですね。それはね、それもなくなっていいです。なくなっていいことって。これこれが残ればこの辺が。こっち側の。それもいらん う, うーんとね。それはね<笑>、うん、それいらないかな。<笑>これこれ残せます？これ。これ残して、うんここ、こっち切って、こっちこれも切る。うん、これ残し。うん こういういのがちょっと気になるねれ抜いて、うん、これもこの辺に抜いとけばあとこういうのはなくていいですね、はい、こうもう交差してるし、はいはいうん、でこれもいらないね。はい、で下味にいってるこ れ, これはとりあえず残しといてください。これはいらなくて、うん あれは向こう行ってもいいんだから残しましょう か,、うんはい、かあ後で出すここで切っちゃっていいんですか ん, んここそういう内芽の内枝残さないで、うん、あ、そうそうそう、うん、ここでいいんですよここでうん、これはどうなってもいいですはいはい。これも こ, ここがゴショゴショあーゴショゴシですねはいこれ は, これはねもう。でもこれちょっと味のある枝になるから、はい、面白い枝になるからこれを落としますかそこ落としちゃっていいですか これ残したいか、なるなる<笑>、うん、そしたらこれは残すね、はい、そうするとこうなってこの切り残しもやらしいねあひどいひどいこっちは切ってあ、はい、でこの枝先も少し詰める、はい、こんな感じかな、はい、これはこれはどうしようかな、うん、どっちかいらないな こ, ゴドゴドこれをなくすか これでどうかな。この三本は残しちゃっていい。これの三 本, 本、あ、これがなんか変なんだよね。うん、ちょっと、分け枝にしといて、うん。これは、これはどうかな。これね。うん、これはない方が、多分いいね。そうね。はい、それで、はい、これも。 これも落としといた方がいいんじゃないかな。これとね、重なってるでしょ。はい、これ、これとこれ平行枝なの、わかります、はい。同じ方向にいってるでしょで、ね。で、どっちかがいらないんだけど、あ。これ育てますね、下の方がいらないな。あ。これ、これ育てなくていい<笑>、うん。これをね、ここで。これ残しにして、これを切ってください。で、これは残しましょう、今。はい。はい。 はいはいはいえ。これは切り戻せばいいですね。こ こ, こでいいかなここここ。ここで。ここで切り戻しぐらい。ね、ここでい、うん。これも枝先ちょっと長すぎるんだけど。はい、うん、でもここにいってるいい枝がないね。じゃあ、い元でいいかな。えそここ で,、うんはい、で。で、この辺は ちょっとどっか残したいなこのぐらいにしといた方が自然かなお、お、お, おいはいで、これは、はい、あちょっと欠けちゃってるの間かな、これね、折れちゃってるね、はいうん、これ惜しいね、これがあれば全然いいんだけど、うん、ダメだから元で元で、はい、ここで、はいはいし<笑> あこれすごいじゃないでん。ああカレーだね。先生ここも落としますか。はい。枯<笑>れてる枯れ、はい、て る, てるここから行く。あーもうしょうがないね。枯れ、ね、てるもんね。ねあとで立ち立ち枝もこれも行く。そしたらもうこれとここ。えこもうこれここで来るしかないんだ。よ、えー、なるほどあそうか確かに、ね、あそこですね。あ, あでもこれ生きてるのか。あこれ生きてますからここからこうこうですか。こんな。 そんなのばっかりやってんじゃないです か, か, らから間違えましたね、キー間違え た, 違えたでしょ大。大変なのばっかりやってんじゃないですか大変なの選んでやってんですか間違えましたちょっとこっちから押してくれます<笑>、うん、軽くでいいですかわすごいいいのこいや、バフバフなんだ枯れてて あ, そうです、ね、あーすごいへ、えーね、ー、虫入っちゃってる虫入っちゃって うん大変だね。う<笑>ん、ね、あそうだね。切りましょうかちょっと大変でしょう。<笑>であそこのコブがすごいから。ねね、あれなくしちゃダメ。なくして作り直そうか。 これちょっとこうすぎるよね。うん、これ下枝ができてるから。うん、これさ落とします。あとバラしてくれます。うん、とと も, もうね、このこぶと付き合ってたらね、うん。時間のロスなんだよね。うん、こんなの。うん、<笑>うん、ね。それで残った下枝で。 あの次の枝を作っていくだからあんまりちょっと伸ばしすぎですよねこういうのはさっきみたいに、ね、あの脇枝いいとこ探して方向の例えばこれだったらこういうとことかその下とかこれもほら下枝のいいところあるでしょ方向のいい枝がこれとかこれとか<笑>、はい、そういうの残してこう切る<笑><笑>そうそうあんまり枝先だとねだらしないからちょっと思い切ってもいいですこのぐらいとか えそう残った枝をそういうふうに整理してほしいそうそうそうここから切ってほ し, しいんだけど切りますよよ い, いしょこれはどうしようかな少し残すかああ 枝の流れでいうと、はい、そういう時はね、はい、こ, ここの枝がどっちに向かって行ってるかとこう行ってこ う, て、はい、こ, うこういうふうに行くでしょ、はい、だからそれの範囲をあんまり広げない方がいいんですよ。こ、は、こ、い、この枝はこここ担当でししょょこここの枝はここ担当 で, しょ、はい、でお互いが広角に枝出し合ってくるから交差する、うんうんはい、それを考えるとこれは、うん こう行くべき方向の割と外に向かってるでしょ。はい、だからああそっちを落とした方がいい場合の方が多い。な, うん、なるほど。こっちを。うん。だけど枝の作りっていうか枝先の小枝の出方の風情はそっちの方がいいんですよ。はい、だからこっちを切る。なるほど。うん。じゃあやっぱこっち。だからちょっとそういうのはね悩むんだね。ええ。でこれを切る。うん、あん。これっ、はいいですよ。もう一個はこっちの印。はい。もう一個はああこれいい書いてる。えっと、うん、ここの。はい。 とこれがまだねなんかすっきりいかないので<笑>、うん、な, な, <笑>なぜかというとだから越境してきてんだねだが。うんとまだこういうね中の枯れ枝とかも多いし。 内向だね、こういうのとか、取んなきゃいけない枝が取れてないから、はいはいか、それをまず、これも、これ元で取れます内向、はい、してきてるから、元で取って、はい、この辺も、こういう細かいのもね、はいはい、そういうのがね、まだごちゃごちゃしてるんですよ、はい。うん、これぐらいにしとくかな。 ゴミを見して見えるのは。やっぱり内向枝なんだよな、この枝。内向なんですよ。えー、っとね、ここでいいです。はい、これか、はい、こ れ, これ未練がましく残すなら、ここ。はい、で、どうせおお折れちゃう、折れちゃうかな。折れないように。はい。はい これょちょっと間違えました。これ、ものこすってた、こう、こういうふうに切るんですよね。えどういうふうに。うう間違えて切っちゃう。こう残す、本当は切りすぎ。いや、いいんですよ。これで い, い, ですいいんです。はい、うです あ, すありがとうございます。で、これ難航だから、これ落としていいですか。ちっちゃいです。ちっちゃいな、はい。あ、いいです、落として。ありますはい、これを。はい。ここで切っても平気ですか。そう、そう、えっ、ー、と、はい、それを切って平気です。こ こ, こで切って。そっちはね、どこかわかんない、うん。これを先に。 ここで切って、これ生かすんですか？こ れ, これは土調子ですよね、はい。え？うん？ここでうん土調子だね。ここで切ったのかそれともいやいやここはここは最 悪, 最悪。これはないこれはない、ね、ここはありで、でその時これを残すかどうかは、うん、こっちの枝がちゃんとしてればだからこれ残してここでうまく切れればいいですよあここであこれ残して残して、うん、これはめっちゃ うん、でも、多分いらない。<笑>いないうん、だから、こう切ったときに、これがもしなくなっちゃったら、これでいかなきゃならないから、うん。切ってみて、うん、ね、ここで切ってみて、うまくいったら。ま、う、あ、んうん、今日かけたばっかりです。はあ、ばっかりね。うん、ええー、で、これが、ね。うん、ですね、うん。だけどね、残る枝がしょぼいね。そうなんです。これ残す。うん。うん どうかねこれここでここでこれもあんまりいい枝じゃないけど な, な、うん、ここでってことでしょうこれ残りでかっこいいかっていうとあ ん, あんましなこれ出てるねうん難しい難しいけど でもここ取っちゃったらバカった穴が開くなと思って。穴は気にしない。気にしない。ね、穴, 穴はね、うん。気になれば木が自分で直すから。ここでここで切っちゃってもいいですか。うんそこでやってみてください。あ, あそれあまあいいや。あいいです頑張って頑張って。って<笑>それねえ。いいですか。いいですよ。いよい。しょあのハサミは違うんで。ここっちへ向けるの。これね今両手使ってるからしょうがないけど、はい、今こ う, こう切ってたでしょ。はい。 こう切ってる時に、こっちへ傾けるだけで切れるあれと。これもね、こういう切り方すると。はい、あの、これ、あんまり家いだいじゃないのね。はい、で、それをこ、こ、れ残しにしても。将来的に、ここで切らなきゃならなくなる、絶対うん。うん。だから。そうだな、元だな、この場合は。 はい、うん。こうやるとね、これ残しちゃうからね。まあまあいいけど。うん、こね元でね。こっちはどこでえそれ二本二、はい、本元で切りたい。元で切った方がいいですかね。うん。強い枝です。そうですね。ちょっとあんまり性質が良くないね。あ う, かうんはい元。元でいいですよ。はい。はい。はいはい、かいかだから。<笑> 枯れ枝は取るって言ってんじゃないかよ。枯れ枝いっぱいじゃないかよ。ダメ女。でこれ交差だでしょ。これ。はい。あ本当。これ、はい。だからこれがこれ必要ならなんか考えるし。はい。降ります。そう。<笑>取るかどうかは向こうから見て。向こうから見て抜いても問題ないなら抜いていいけど。残るのは残っていいですかね。それはなくてもいいね。いいねうん。うんなくて。 この枝がいいから、そうそう、これいいでしょいいそうそうそう、だから、ハサミ向き逆。<笑>そう、そうそうそうそう、はい。はいいですよそうそう。入りにくい、入りにくいは こ, うこっちから、うん、こっちからこっちから。うん、そうそう。あ、これ向いたな。ええ、向いたでしょ、ええ、うん。だめだね。腐るよ。ああ。腐る。こ、こ、これはもう。うん、腐る切り方。 なんかいい方法は切り直しできれば切り直す。ええー、っと、こっんね、うんここで。せめて、うーん、難しいな。難しいな。どうしよう、はい、え、腐ります。こんな大きい切り口を失敗したら腐りますよ。せめて、この、このバグリッジ残して、ここから入れて、 だから僕はこういう線描いたじゃん。最初ここああ。それに従って切らねばこう な, なるな。これこの延長ってこのめくれたところの下まで行きます？これこの延長。行きます。この角度。どう？ギリ？ギリ。ギリでもこれの方がまだいい。はわ か, かります？この角度でり切り直しす。ね。うん。ちょっとあとは細かい。うん 細かい絡み枝、枯れ枝がちょっと気になるぐらいですね。そこも枯れ枝がいっぱいある、はい。うん、ああ、めくれ残ったね。まあ、残った。下のほら、めくれが。まだそこへ足しなかったけどーー、でもそれ以上は追い込めないんですよ。今度し下のね、ブランチカラーがあるでしょ、ここへ。はい、うんブランチカラーがあるから、こっちも下を追い込めないんです。ぎりだね、もうしょうがないね。うん。 あとはもうあの融合剤塗るか、はいあの、してください。そうするともう少し形を整えてあまり大きくならずっていうの、ね、あ、そうするとね梅の性質上難しいんですよ。はい、あのもうこんだけ放っといて今度いきなり小さくして花も実もっていうのは無理なんですね。はい、性質としてねあの花芽だけの 芽, 芽のところの上で切ると枝にならないで枝枯れして枯れちゃうんですちっちゃい 枝がよくこういういうに枯れてるでしょ、はい、これはだから花芽しかかななった枝なの、ええ、でそういう枝っていうのはあのこういう元の方にあったりするからね結局あの何て言ったらいいのえー、っと枝ができるための枝っていうあの芽っていうのは先の方にしかないからそれを詰めちゃって花しか咲かない芽に例えばここで切り詰めるでしょ、はい、とここから出た枝はこ う, いうこういう枯れ枝になっちゃうんですよ。 はい、だか ら, だからあのよく本にもあるように半分から先3分の1までしか切れないっていうのはそういう意味なんですでこれをうんと こ, うじゃあここの芽でいいじゃないかってやると こ, のここの芽が枝になるかどうかの確証がないんですよだからしょうがないから枝先枝先の剪定になっちゃって毎年それを繰り返していくからこういう木にな る,、はい、なるんですそうすると来年は花を諦めて、はい、少し小ぶりにするという形にすればなんとか。 そうでですね、はいいい形で外の枝れ、うん、だからそれにはこういう中の方の、はい、ここに枝ありますよねでこれは多分は花芽も花芽も出る枝なんですけどだからこういうとこで切るとかねだからこの分が縮めるでしょだからそういう枝があればなんですよこういう枝がどこにあるかって探すほどしかないですよこれとかこれとかですよねだからここだとここまでしか切れないこれだけしか切れないですよね。 もうない全然ないですよねこれ途中ないでしょこれ枯れてるだから切り戻す枝がないんですよここで言うとここまでしかこの枝残しでこれで切るそうするとこのでっかい徒長枝はなくなりますけどここまでしか切れないでしょでもこの場合だとこの辺とか残さないと多分花は寂しすぎますよねうんあ非常に難しいですよ こ, この辺はまだいいよね 選べる。だからこれを途中しここで詰めなくても こ, ここの枝残してこうできればでこの先ちょんと詰めば小さくなりますこういう枝のところでそれはできますけどそうできない枝ばっかりでしょこれも何もないこれも何もないだからこれはこのまんましか残せないんですよ小さくできないでずんど切りダメですもちろん。 小さくしたいからってこういうとこぶつっていうのダメです。こういうこういうこう い, う, こ う, い う, うに枝が残ってればまだいいけど、でもこう枝残してもこう枯れちゃったりするんだから、確実に残る枝のところでしか切れない。すごく難しいだからすごく難しいんです。梅はすごく難しい。うん。だからそういうふうにできるところを探して、そこまで切り戻して枝先ちょいと詰める三分の一っていうのをやるしかないですね。 でできないところはもう残して枝先だけ切るしかないんです、はい、だからこういう枝にもし当たったらこういう枝に当たったら切り戻すとこあるなってこれでやっていくしかないんですよこれが向きはあれかいのも何だろうがとりあえず一回小さくするならここを切らないでだから枝をこう持った時にこれ切り戻せる枝があるかどうかを先に確認してこれを切る前に。 これは後でできますから、これで切って。小さくしとく、で、これもこれがあるから、ここでしとく。で、残りを詰める。はい、こういう枝があれば、そういうやり方、で、なければ、もう、これなんかもう、あ、これありますよね。これ生きてますよね。ちょっと耐えないけど、もうしょうがない、今回やるんだったら、もう。やるしかないよね。詰められるとか、詰めとくしかないから、こういうふうに。 これなんかもここに脇であるからこういくとかここでいっといてこの枝もあるからこれのいっとくこういう感じですね詰められるとこまで切り戻せるなら切り戻してこれがなかったらここで諦めるっていう感じですねでこれがあと実がなるかどうかはねあのまあ別っていうかな 梅の花って知ってて知ますよね、ね。ほとんどダミーだから、ね、梅の花咲いてメシベがちゃんとついてる花とメしべない花と両方咲いてますよね花似てるけ ど, あ ほ, ほ, とんどほとんどダミーなんですよだから逃げやかしくして虫を呼ぶために花いっぱい咲かすけどそのうちメしべがついてて。 受粉して実になる花っていうのはもう少しかね二割とか三 割, 割しかないんですよ。ここもそのぐらいしか実がならないから。まあそもそもまあ元々そういうもんだからね。うん、ら花がたくさん咲いたらたくさん実がなると思わないでくらいほとんどダミーだと思ってじゃあやりましょう。あとは土調子でですね、はい。こういったやつは元で切っちゃっていいんですか。これずーっと絡んで売っちゃってるんですけど。うんはい、これはねこういった。 そうだからもっとこじんまりできてる木だったら元で取りますけど今回は枝作っとかなきゃなんないからこれも詰めておいてで詰めた下からこう何か箇か所か出るでしょ、はい、それの段階でまた詰める、はいはい、でここに枝を作ってからこの枝をここで落とすそういうことを考えてやっていくから今回はあの元で取りません徒長枝はみんな 途, 途中で切り詰めでいいです。 あとこう幹に近いようなとこからこうドーンドン出てるやつは、はい、これも頭詰めるだけですか。あこれこれ、ええ、こういうの、ええ。これも立ち枝ですよね、ええ。だけど可能性としてね、これもこう詰めといて、外にうまいこと出てくる枝があればそれも生かすしかないかないからわかんない今はね。様子見で。うん、ほ普通ならこう取りりますよ、ええうん。取るけど枯れ枝を取るね、うん。取るけど今回は。 あのみんな切りっぱなししょうがといて半分ぐらいで切っといてねで枝の出方見てからもう一回切りだからあと2年ぐらいかけて切り戻してみてな治っていくかどうかということです長い目で見ましょう。はい、で梅は非常に硬いです、ね、ですねあの硬くて枝切れなかったらねこういう伝統のもありますがまあ、あんまりあの危険だからね。 れでもこれはあのおっとと思えばパッと離せば歯が戻るのであのこれも あ, のあれで す, アルスですこれは枯れ枝とかねもうこんなの絶対切りたくないでしょあでもこれ生きてるからここで切んなきゃいけないじゃないですかうんそういう時にねこれだともうあの力得らないから、う。ん 枯れ枝の切り残しとかねもうすごい嫌だよね切るの、うん、そういう時に使うんですけどねまあそういうことですあいっぱい切り残しこ う, うとかねもうしょうがない今となってはもうしょうがない<笑>じゃああ の, あのねさっきの洗濯バサミあるでしょ、はい、皆さんがこうやって探してね こ こ, の枝あここに戻せるよっていう戻せるからこれ枝先切っても無駄よっていうのを印してよ、ね、だからそれ 見, れ見てわかるじゃないですかそうすると下の方でできるから枝をこ う, こう見てあの戻せる枝がある枝とない枝、ね、これほら戻せるでしょここでだからこ っ, ちこっち切るんだよって印つけてくれればここ無駄に切らないじゃないそれをやってください。はい はいいいこれねあらないやっぱり、うん、やっ先生の左手を残してそこ切るうん<笑>、うん、そうそうそうそういうことそういうこと。 ういうことですだって、だってここから見てみう、うん、これう、ここも交差作るでしょ、あはい、ここも交差でしでょ、はい、後ろも。 こういうのは中へ引っ張っちゃダメですよ、うん。これだからテリトリー違反してるのはどっち？さっき こ, こ れ, これそうでしょ、はい、じゃあそっちだよ。じゃあこっから行くってことですか？こっから。そうそ う, そ う, そうだから荒 い, いんだけどね。目が生きてる目あります？ないね。じゃあもうしょうがないよね、うん。あれはもう枯れ枝焼酎で切っといてね。 でここでふかし、吹くかどうか見て。もう一回チャンスを与えるっていうのも手なんですよ。でも芽が出る可能性を残すらしいです。<笑>うん、でもこれ、今はそんなになんか、悪さしてる。してないけど、してないです。むしろこっちのが…<笑>多分そこはね、なくてもいい枝なんじゃない。真ん中ですか。うん うん、なんかね、うん、そうちごちゃごちゃして汚らしいのはなんでかっていうとねこれはだからこっちに、まあ、行って逃げてるからいいんだよね、うん、だこれの方がね、うん、じゃ邪魔っちゃうじゃんもうねどっちだろうねでもそうするとなんだかさそのこぶこぶの枝を残すことになるじゃん そ, う、ね、そのこぶこぶの枝が嫌いなんだよな俺<笑>、うん、そっちにした方がね 将来性はいいんじゃないですか、うん、えっとねえ、えー、だいぶもうやっぱりほら今日今回4回目ですよねす、えー、もう何回も来てらっしゃる方もいるし、うん、だいぶ木の切り方とかねあのなんていうの接する気持ちみたいなものがすごくあのもうこれ以上ないいい感じにはなってきてるのでねあの技術的なことよりそういうことの方がまずは大事なんでね 何のために切るかっていうのねあ邪魔くせえっていう気持ちで切るのかねきのこと考えて切るのかのその気持ちの違いをね分かってもらえるのがやっぱり一番いいと思います、うん、そういうふうに優しい気持ちでやってると残った枝も自然で優しく見えるんですよね不思議とね、うん、あのやっつける気持ちじゃなくてあのすごい気持ちだから大きい枝残す時ってなんとなくね強気な気持ちになるかもしれないけどそれもなんていうのかな それももっと自分の気持ちを浄化してやっていくと、ね、何でもかんでもたくさん切ると楽しいみたいな感じにはならないようにしてもらってね<笑>、ええええ、あの非常に良くなってきましたもう僕もあんまり言うことなくなってきたけどね、ええ、皆さんのすごい理解力もすごいあるし何せいつも言うけどあの木の中ちゃんと入っていくことはすごく大事なのでね中へ手を突っ込めるっていうのはもうそれだけで素晴らしいです、ね。ええ お疲れ様でしたご苦労様でした。